もちろんきまーすよし思いっきり暴れて来いクラスドー来いああ新しいマネージャーとして仮入部のいやいやちひとがです東京遠征が現実的になってきたかも強くなるには強いやつとたくさんやんのが一番だわパイカオスウニン大イゴ イ, イエニマックス